いいくね<笑>はいはいはい、牛乳じゃあ、バニラビーンズ。 すそれじゃないません一人<笑>食べましょう。これじゃあ<笑> はい半量で氷の中に突っ込んであとは周りに塩をまぶしてローして氷を、うん、そうだ塩をまぶしてあと蓋をして<笑>蓋をしてあとはこう。 多少はうん。ちょっとでう おい<笑>しそうですよねおいしそうなん<笑>かちょっとね分離してるとこあるけど、うん、まあいいでしょ食べれるお、はいしいおいしい